今回はですね、上手に腹筋を使う方法として紹介していきます。なんか筋肉を上手に使えるときって、なんか効いてるって感じで嬉しくなりませんかでも腹筋って意外と弱いからとか、腰が硬いから腰が痛くなる。お腹より先に首が疲れる。そういった経験多分あると思うんですけど、今回は上手に腹筋を使う5回になります。フランクと腹筋。この2種目を5回。それを 5回ですちょっとゆっくり動くんでお腹結構疲れるかもしれませんが停止ボタンを押しながら休んでもいいので最後まで続けてみてくださいしっかり腹筋を使った感覚がわかると思いますやってみましょうまずはプランクからいきます普通プランクは肘とつま先で体を持ち上げると思います実は持ち上がっった時って 意外と力が抜けて最小限の力で長持ちさせてやろうっていう意識が働いているんです要するにだんだん力が抜けてお腹に効いてないんですねでこれ実は体を持ち上げるときとか体が下がるときそういったときにお腹に力が入ってますで今回は体を持ち上げるんですが ゆっくり床すれすれまで降りた水平よりもちょっと体を持ち上げるこれを5回動きますお腹がプルプルしてる感じがあればちゃんとできてますやってみましょう5回いきます1同じペースです2結構ゆっくりですよ3水平よりも少し上がって お腹プルプルしてますか ?5 ?OK ですこれをもう一回行っていきますその後に腹筋ですいきましょう2回目1いけるだけゆっくり2 Okay、ですちょっと腕を回してね肩もやっぱり疲れてきますからそれでは3回目ですいきましょうスタート123あプルプルする四。 ッケー、あと2回が終わりです行きましょうスタート ーおーうわ効いてきてお腹の力が弱るとねちょっと腰が痛くなったりするんでその場合は少し飛ばして腹筋メニューいきましょうできる人はラスト行きましょうスタート ここでポイントなんですけど。プランクで 肩とか腕がだるいよっていう場合は意外と肘に重心がかかってます。肘に重心がかかってるので腕がだるくなってしまいます。その場合は少し手で床を押すようなイメージにすると力が分散されるんで肩のだるさが少し減ります。またやるときはそこを意識してみてください。それでは腹筋いきます。足は少し開いて楽にしましょう。普通腹筋はこっから手を頭や胸、前に伸ばしたりしてギュッと この時に背中が硬い腰が硬いと体ってあんまり上がりませんでもこれでもちゃんと腹筋はできてますですが骨盤が起きないとお腹に力が入りにくいので今回は手は頭でちょっと床を踏んでお尻をちょっとだけ上げますそうすると腰がかいつくと思いますこの状態で少しだけでいいので上がる もう踊るそういった感じで5回動きます動きゆっくりな方がいいのでペースを合わせてくださいちょっと床を踏んでお尻をちょっとだけ持ち上げます腰が支点になるようにこれで腹筋が下から使えて上の動きが少しでも腹筋が全部使えますゆっくり5回いきましょうあど1このぐらいの動き5ンチくらい測ったらいいです2 オッケー二回目一、二、三、4 1少しだけ体が動いてないですよ 2345OK、OK、あと2回で終わり 二、OK、し、おしり上げて、おしり上げて、1。